じゃあ配信準備すべて整いましたのでただいまの行っていきたいと思いますそれでは2018年9月29日土曜日仙台プレーランド MR スーパーストリートファイター X 大会始めていきたいと思いますよろしくお願いしますはい本日は 3on33on3、えー、3on3 の勝ち抜き戦でやっていきたいと思いますじゃあ、えー、1番と2番のチームやっていきましょう1番チームオロナインみのもくんりょうじさん はい手を挙げてくださいはいこのチームですねよろしくお願いしますめああなるほどメガネチームですねはいでは2番チームセロハンテープベンダーユッキーベンダさんとユッキーさんが同じチームにこれだけでこれだけで話題性が取れるさあということでじゃあ代表者じゃんけんでまず 1P2P の席決やっていきましょうじゃあ各チーム代表者一人決めていただいてじゃんけんしてくださいグーじゃいんんあ、えー セロハンテープさんが 1P2P1P、えー、こっち側 2P 向こう側 1P こっち 2P 向こう 1P でじゃあ、えー、オロナインさんとミノムくんウジさんチームは向こう側ですねよろしくお願いします、えー、先方だけ聞きに行きますはい先方だけは聞きに行きますあと、えー、勝ち抜きなんであの負けたチームはあと被しちゃっていいですそんな感じでよろしくお願いします、えー、ちなみに えー、オロナインチーム X ベガ X キャミ、えー S ホンダ、えー、セロハンテープチーム X ザンギ X ホンダ X オホンダ<笑>いやーこれはなんどうなんでしょうね肉弾熱苦しいですねはいじゃあ今先方聞きに行きますんでプレイヤーネームを教えてください はい、それでは先方聞きましたんで、えー、座ってください、はいえーとえー、当店、えー、本日再開の方ねツイッチの方で配信しております、えー、当店アカウントからリツイートで拡散していただけるとね見てくれる方いらっしゃいますんで、えー、ぜひ、えー、拡散の方よろしくお願いいたしますそれでは、えー、始めスタートボタンを押して始めてくださいよろしくお願いしますはいワンピー ロハンテープ、えベンダ、えー、ユッキエクソスザンデ、エクソスホンダ、エクソスホンダ、アップルシッチー、2P がオロナインチーフ、エクスベガ、ミナルンエクスキミ、リョウジ、エクスホンダという名前です先攻はテロハンテープザンデ、タイ、ミナル分キャミ、あ戻ってまっすぐエスインチでキャノンスパイク、この組み合わせ、エクステでキャノンスパイク打ってるだけで大変な組み合わせです、しかし、見事もせず、 しかし、いい球なかっ た, った一本取ったのはチェロップのザギ、そんなにしっかり振ったままかもってないですあの、基本ザギ の, の, あのストマッのプクロは実は投球式でも言ってるので、あれ以か、何も見えないんで、アンテナのね、ザギがその中継をやはりメインに使っていってる。 一覧になると違って完全に3秒封鎖している状態さあ上飛び込まれて太鼓は出なかったですがその後しっかり割り込んでさあットップの状態やっちゃったああああああもよったしかしスクリューからのああスクリューちゃんとをかして上出なきゃ死ぬぞというねいい圧迫ですさあ先日、あのー。 ジャッジメントでセイバーのイベントでもね。あの会場をかけたあのアンドレさんっていう人がいるんですけど、セロハンテープさん一体何者なんでしょうね。<笑>さあ、ということで、まず先手を取ったかえー、ワクチンですね。ワクチーのセロハンテープ。さあ、エキス試合が早いからなかなかちょっとあれです、はいえー 今大事なことになにるんでさあこれはうまくいきた。 ヘッドプレス当たる二段目も当たるこれで体力大幅リードあっ中継8体目いやモーションが一緒なんだったあっとおっとあるのか何かがあるのかあっヘッドプレスで位置を変えていくっあっと残念エースも近づきた近づきたんですけどね投げられなかった勝ったのはオロラインエッグペガさあセロハンテープチーム ベンダーさんとユッキーさんですが、先に出るのは、えー、ユッキーさんです。さあ、2マンディー側のザンビの後は、エックスソンナハニマイトという方より、そしてアップルスター。 しかしここは何も起きない。 ダブルニースでは若干ながらベガだがうわっとズッがベガのすぐにヒットこれは痛 い, い、はい、さあユッキーさんが日本選手ドスコあっとバックに当たるド い, い, い, い。さあジャンプ中フーで滞空していく 抜群性でも、だんだんよくないと思います。 なかったわけですね。取り返したオロナインと、はいこれでファイナルラウンドかなり劣勢で危なかったんですが取り返してきますねさあ目首と水掛けてある正面に出ましたレナの休憩は何だかよくわかんない判定を、はい、さあヘッドプレスさあ小笠されたー、はい。うわまずいうわ ゃ、ま、ないかこれはしかし最後はしゃがみ症計がね勝ったので本田ということでああここからは相撲だけですね多分ここからは相撲だけ、はい、さあ亮次さんは練習本田、はい、さあ大将は これはちょっとやってる人な分かんないあもういつもの仙台4区を切るこの仙台場所さあ相内ソスコイトしてソ からのドスコイドスコイあっとどうだ立つか立つか立たないさ あ, メルケーよさあ面白い戦隊<笑>場所ドラマがある入った入ったさあ100番であっいちに投げるああピヨッカ大好きさあこれで取り返したユッキー本田取り返した展開ここに1本1本です はい日本選手、千秋楽自らの手で締めることができるが、まだ千秋楽でもなんでもないんですが、鈴木、若鈴スで返す、鈴木の一つが長い、ジャッ若鈴スを最初は誰かができるユッキー本田、最高ですか、おっと、相が勝ったのはユッキー本田。ということで、えー、オロナイいじゃあセロハンセプチームが、えー、勝利。 はいえーあちょっと俺がーーソーラやいチームだよソソーララーラチチチムムム、はいはじゃあ各チーム代表者まあどちらでも。 誰でで、もいいんでじゃあソーランさんを代表にじゃあ、えー、オロナインさんチームは誰が代表で、はい、じゃあ領事さんとソーランさんで関決めじゃんけんお願いしますグーじゃんけんほいはい、えー、領事さん勝ってどっちがいくかどっちがいきますかとえー、っと領事さんたちが 2P はい了解ですじゃあ先方聞きに行くんでねちょっとだけお待ちくださいベンナさん実況しますかじゃあはい はい、じゃあ最初の組み合わせは、えー、1P ーあーソーランリュー、えー、2P が両 GS ホンダとなりますねああちょうど俺 1P になったから ダ, ダブルマイクいけますね<笑>ダブルマイクでいいんじゃないですかじゃあダブルマイクいっちゃいますかそうですねはいでは始めてくださいはいあ個人的には、ね、ーあのソーランさん超応援したいんですけど、はいまあ、ちょっと力必要だったんで中立を立てます つら い,、ねまあ、いですけども、も両地さんも結構、流線はやってますからね。ははいいいいいももちろんんんがにここさささささままま早いですねねうおお残ってななよおーー竜巻刺刺刺りししたたたどっっかかてくら深あ一本 まあ、おお、体力半分ないよ、おお、パス・シ流が当たったけれどまだ本田は体力に追いやりますね、ちゃんと垂直ジャンプで球を避けると、この辺、S 損ン肝になりますから、ね、おお、また重いですね、刺さる、おお、確かに、イバサ、はだめですよということで、両、はい。さあン人目 さあかぶせリーの今回、3 4 3ですからね、こんなに出てくるのはやっぱりこれはかぶせキャラなのか、かぶせっぽいですね。ということで、ここは、はい残儀なわけではなくて、島津矢流ですね。 てこがこが出てきますが最初はおっいい感じで非上技をぶち当ててますね勝竜使ったがここは割と安かったさあここからどう近づたかですねこのシャをちゃんとジャンプで避けないとなかなかスパティアには使ってないおうまいこの3パパからの炸裂は結構痛いので。 っすすね、いやもう一発目 前, 前まで来たなおいしそうがないので波動に当たるものが量ジャンプライパンのビタンと最後当たった1本目量、はい、このまま行ってしまうのか次ザンギしかいないぞよそんなやだって言ってる人いるよさ あ, あちょっと遠かったさあ端に追い詰めてプレッシャーをかけているおううまい うまいことウのスカーリーを狙ってますねさあうかずにこれ始末屋竜が手を出せない感じになっているよああしかし今度上見ていたさ あ, あとは球の処理をちゃんとできるかということになるけどここで身長がたまったのでいやー下手に飛ぶこともできないおおまだ出たこの伝家の宝刀の背中に湖板からの炸裂ですねしかし飛ぶと島津屋さんこれがあるんですねここはしょうがない 一本取り返しましたさあ三本目前にイズカズが出るがファイヤーで追い返すとさあ波動で追い返すが波を前に出る両日本が波動ガードしておおナイスガードですねあこれお捕まえたさあここから橋の攻めをどうするかというところでまだまだ全然いけるおお波動のおおあっという間に端に追い詰めて圧力をかけた カブセ失敗今回の 3−4−3 かぶせがありだけにこう失敗するとダメージが出いないですねこれやっちゃいましたさあ残ったのは残忍キャラ的には本多が有利とはいえこの方の残忍はもちろんライブ経験値が違いますからね本田といえども安心できないところですね 個人的に 7, ただし、1回、残念な本多を溶かしてしまえば、かなりやはるかに、しかしこれは辛い。まあダメですよね、これは。さあ、リーチかけた、本 歩きながら前行ったり後ろ行ったりできるのでうまいこととランクの飛びを卓越で当てて悪くても悪いということでランクを取りやすいのがもしれないですねかかさあここから下がっているがまだ知ら な, ないあさあアトミックスフレックスね1本取り返した さあ3本目。気を取り直して、両陣打。どこまで行けるか。白裂で前に入れたり後ろに下がったりと、これだけで十分やらしいんですけども、ね、おお遠目からバニッシュとは出ます。こうちゃんと上を見ている頭の反応はないです。白裂当たってこれで、ちゃ以下になってしまったジャニー。しかしまだ、さっきのように一回焦がせば、ワンチャンあるところだけれども。あ残り一発2発のところまで苦しかったが。 だいぶこう張り手で牽制していますね最後はしゃがみ小判からの2段が入って行司本多が3立てですかねああ、ごめんなさいですねいこ れ, これいや中立の立場の僕が本当に今ごめんなさいと言っております<笑>マジごめんなさい本当これはということで勝ったのは、ねえー、オロナインチーム行司さんの3立てで勝利、はい、いやこれははいではセロハンテープチームとソーランチームやっていきましょう さあここで、えー、総当たり3オン3リーグ戦、えー、最終の組み合わせということでゼロハンテープチーム対オードナインチーム伊勢、えー、ランチームということで先攻はゼロハンテープチームのゼロハンテープザンクそしてソーランチームがスヤリ龍子、まあ、ここは 由ということで残人が仕事をできるかどうかというところですねーーの後残り本多2体なのでこれ残人が負けてしまうと本多本多ということで危険なことになってしまう今のところ残りがうまいこと試合を進めていてお食べられるのはがこの方おおリバーサー上流強気の大 ってるんでここでいったというところだがおうまいことかみ合って手が当たっちゃった1本目は0番テープ座さて2本目まず波ドワークがあるまた手が当たってしまう飛んでおっナイスもうどんどんとリツキの体力がなくなってしまっているさあここで島津が龍を尽くすとだいぶ後ろチームにもでかい うわー今足払い使ったところにスクリューが入ったうまい勝ったのはセロハンテープですいやー今日は勝てません今日どうしたんですか本当<笑>ごめんなさいです<笑>さて2人目はザンギザンギですかねセロハンテープ対ガムテープとこれキャラはかぶせてないけど名前はかぶせですね確実に 後から書いたのはガムテープさんなんでた 多, 多分これやりたかったから今入ったことありますたぶ<笑>この組み合わせやりたいがために名前を付けたんだろうといやあとあのこのあと堀田だから竜を残したい的な感じもあるでしょうた、ね、さあお互いああゲージを貯めたと思ったら一気に回してきたしかしまだ残っているけれどもこれは厳しいかなあ手が当たって 田村ちゃんと上を見ていた1本目はダムメイプの方の残機ですね、はい、さあ2本目タケポクター回ってるよタケポクタータケポクター正常ためにいっているさあどっちもタキポクターで先にまたまたまリピーの方だけれどもあー今度またスクリューで一気に体力持って行ってしまったリバサでスクリューで返すさ、はいね、あーちゃんと上を見ている 繰り返してここからああ、逆に決だセれた、減らないね、このスクリュ ー, ショ ー, リューショースクリューなんでワンチャンあったんですけどねち、ちょっと体力差がありましたね、ちょっとで終わってしまった、勝ったのはガムテープ、やっぱ粘着力の差ですね、今の<笑>そして、座ったのは、あっ、ベンダさんだー、<笑>早くね、あでも今日ね、出番なかったんですよね、今日初。 今日ベンダーさん初なんで、はい、さあベンダー対ガムテープ何の戦いでしょう<笑>ベンダー対ガムテープさあ嫌がらせができるかさあその名の通りあり1回触って粘着で離れ な, なければガムテープ勝ちますからさあこれは近づければというところ 脚ーー一本取ったのはベンダンー・ホンダ動かせればなんですけどね、本当この組み合わせもなかなか厳しいラッシュピン、渋い。中継 受けしかしダメージレースでは本田が上<笑>おっとバンシングロットからのしかしあダメージレースでは本田が上だった勝ったのはベンダー・ホンダこれはきついさあしかし ソーランに期待ですさあここからはベンダー2枚に対し龍が出るんでソーランさんがやってくれるはずさあソーラン龍そしてこの試合さあベンダーさんだったらそのまま優勝ですあー危ないさあ前っ さあ助かった勝利で割っていくそして波動さあ龍のターン離れてるだけでこのゲーこの組み合わせ龍野さんさあ割っていくめくりしかし頭突きで裏に出しましたね龍野ささみ方をしたさああっあっうわっうわうわうわうわ張<笑>り手 日本の心、日本の張り手、こんなもんです、さあ、昇龍、しかし、昇龍、ドラゴンダンス、龍でやっていく、超昇龍、着地する前にケツに当てる、あ足払い、おー、上りがいび、ここはンカード、足払い、これ、確定なんですよね、これが辛い。 足払いしっかりしているソーラン流取り返すまだ優勝は早いよと前田さん勝ったらそのまま優勝という流れ大上落ちないうわーうわー入りすぎだズッキ返していくうわピッチピッチうわー全部勝ったーじゃんけんゼン勝ちということで本日の えー、スーパーストリートワイタツ月齢大会、えー、セロハンテープ X3 に現代 X ホンダユッキー X ホンダ優勝おめでとうございますいやー早いですね早いけど何でしょうこの盛り上がり方はいということで、えー、以上のね、えー、予備チームが安定した強さを誇り今日はえー 大会の方を開きとなります。ちょっと早かったで、ね、すあとお土産ね。あるみたい。ああるんでえー、みんな皆さんで1個ずつ持って行ってください。かなり豪華なあの1個、かなりボリュームのあるお土産のようなんで是非ですねえー。皆さんで、えー、食べ て, きてください。あと、あーすいません。ありがとうございます。こんな合意みたいな店員でもありがとうございます。はい、えー！じゃあ、あとえー1台スイカ。あ 1台追加できる で, でちょっとせき込みがすいません、えー、最近ちょっと全速記録えー、っと1台が追加して X 今ば3台にしますんでちょっとだけお待ちください、えー、あ大会代も今ちょっと、えー、設定の方戻しますんでしばらくお待ちください<音>ということで以上持ちまして本日の、えー、スーパーストリートファイトファイターズ X で再以上で終了ですもうどうも皆さんご参加までとにありがとうございました